今回はラズパイを組み立てて Ubuntu をインストールしますそれから日本語設定キーボード設定ツールのインストールなど盛りだくさんですケースの組み立ては面倒なだけで難しくはありませんまあ10分程度の作業と思いますラズパイにヒートシンクを取り付けてケース内に入れます ファンはボードに取り付けて配線をしますファンの電源は本体の GPIO から取るんですが 5V と 3.3V が選べます経験的に 3.3V で構いませんそれで1年以上運用していますそれに 5V だと少し音がうるさくてね最後に保護シールを剥がすと中が見えて見栄えも良くなります 裏側は保護シールを剥がすのが面倒でそのままにしてあります。ラズベリーパイイメージャーを使って SD に書き込みをします。ラズベリーパイのウェブサイトからダウンロードできます。画面の URL から Windows 用、Mac 用、 いい。ずれかを落としてください動画内の作業はすべて Mac ですがこれしかないのでご容赦を次に Ubuntu までのウェブサイトからイメージをダウンロードします。 ダウンロードページで「ラズベリーパイ64ビット」を選択リリースは 20.04 を選んでダウンロードしてください部分2までの「待て」なんですが普通に読めば仲間とか友達の意味の「メイト」ですよねでも発音は「待て」なんです何でも「待てちゃ」からの命名なんだそうです、まあ いやうみたいなもんかなイメージャーを起動します ChooseOS で「イレース」を選んで SD をフォーマットします他にも SD トーストツールはありますがイメージャーは軽くて便利ですどのみちラズパイユーザーには必携ですしね Choose OS から Use Custom ススをクリックして Ubuntu のイメージを指定 Ubuntu イメージを SD に焼きます。ラズパイ1や2の頃 Mac だとツールがなくて DD コピーだと遅いのでブリューで DD レスキューを入れてトーストしてたのを覚えています。 出来上がった SD をラズパイ裏面のスロットに挿します電源を入れて起動してみましょう起動した時最初は文字列が表示されるだけですが数十秒待つと設定画面が現れます 最初は言語設定です。下の方にスクロールして「日本語を選び続ける」をクリックキーボードは「ジャパニーズ」を選びます地域は東京で「続ける」をクリック。 最後は名前やパスワードの設定です。ここではパスワードのチェックが甘いんですが、後から変更しようとすると文字数がーとか簡単すぎないかーとか色々怒られます。設定に合わせて必要なソフトのインストールが始まって少し待たされます。 OS をを最新のの状態にすす。るためのアップデートを行いますターミナルを起動してメニューのシステムツールからマテ端末をメニューバーにドラッグしておくとすごく便利ですちょっと寄り道ですが目が悪いので先に表示フォントを大きくします sudo apt update とタイプしてアップデートを行います。初回は少し時間がかかります。アップグレードできるパッケージがあるーアップときは sudo apt full upgrade とタイプします。終わったら再起動なんですが、 その前にフォントが大きすぎてバランス悪いのでちょっと修正。sudo, リブートとタイプして再起動。日本語設定とインストールを行います。メニューからコントロールセンターを選びます。下の言語サポートをクリック。ちゃんと日本語が使えるようになります。 必要なものをチェックしてくれるのでインストールボタンをクリックします日本語設定やフォントなどが自動インストールされます終わったらまたリスタートです コントロールセンターを開くと一番下に日本語ツールが2つ追加されています。モズクは Google 製のオープンソース日本語インプットメソッドです。モズクのキー設定をことえりに変更します。イテ t e x はインプットメソッドのフレームワークになります。イテ t e x の設定壊れてますね。これ簡単に直ります。 ベータ1の時も壊れてたので、ターミナルを立ち上げて、sudo apt install p h y t e c config gtk 再インストールすると直ります。ただ、お約束のリスタートが必要ですけど。コントロールセンターを開いて、p h i t e x の動作確認をします。 ちゃんと動くようになりましたね。ここではインプットメソッドのオン・オフつまり日本語・英語の切り替えキーの割り当てを指定します全体の設定タブを開いて好きなキーでいいんですが私の場合はスペースキーの両側無変換と金ひらがなキーを割り当てましたリスタートの前に点キーが動かないのを直しますコントロールセンターのキーボードをクリック レイアウトタブでオプションボタンをクリック。その他の互換性に関するオプションを開いて、Numeric Keypad Always Enter Digit をチェック。これでテンキーが有効になります。他のオプションも試したんですが、単純にテンキー機能だけの方が便利なので。メニューのシステムツールやシステム管理の中に、ウェルカムとソフトウェアブティックがないようです。 ベータ1にはあったんですけどね。理由はわかりませんが、入れてみましょう。ターミナルでコマンド入力してインストールします。sudo, snap, install, ubuntu m a welcome, classic。ネット情報だと、ubuntu と snap の関係がどうのこうのとありましたけど、政治的な問題なのかな知らんけど。 あれーサーバーがタイムアウトでコンプリートしませんね。ダメみたいですね。気を取り直して便利ツールを2つインストールします。最初は NeoFetch です。sudo apt install neofetch とタイプします。システム情報を表示するターミナルコマンドです。このソフトは各種 Linux だけじゃなくて Mac、や、Win、用もあります。ラズベリーパイ OS でもちゃんと動作します Win 版はインストールが少し面倒で類似ソフトがたくさんあるようですけどね次は HTOP これはターミナルのトップコマンドのかっこいいバージョンです内数値が変えられたりするみたい ManjaroOS では標準装備されています インストールが終わったので動かしてみましょう。ネオヘッジの表示画面です。左側のアスキーアートは機種ごとに変わります。オーバークロックした時にもこれで確認が簡単になります。H トップかっこいいでしょう見た目だけじゃなくて高機能なプロセスビューアーです。カスタマイズも可能で HTOP はメニューのシステムツールからも利用できますダメだと思ってたウェルカムとソフトウェアブティックがあるじゃないですかちゃんと動くか試してみますソフトウェアブティックは動くようですねベータ1の時ここから VLC をインストールしたんだけど 英語版だったので、速攻削除してターミナルから入れ直したことがあって、それからブティックは使わないんです。ブティックなんて高級じゃなくて、日本語特化したソフトウェアユニクロの方がいいんだけど、ウェルカム、ようこそまあそうなんだけど、これって、この手の翻訳って何かなーってのはありますね。これも動きますね。 よかったよかった最後にマテトゥイークの部分設定ですコントロールセンターでマテトゥイークをクリックパネルを選んでパネルの機能を設定しますドックを有効にすると HUD ヘッドアップディスプレイを有効にするにチェックを入れますドックを有効にするとプランクが自動起動しますプランクは メニューからも起動できますけど自動起動の方が楽なので HUD はメニューなどで説明が表示される機能ですオルタネートキーでオンオフしますごくごくまれに時たま便利と思います最後まで見てくれてありがとうよろしければ登録といいねをお願いしますところで 登録とタイプすると何度も盲録と間違ってしまいましたこの動画内の URL やコマンドは詳細欄に貼っていますなお今回から英語版は別ファイルとしてアップロードしています合わせてご利用くださいではまた次回